今回 S ワークスターマック SUS セセと S ワークスベンジバイアスを、えー、浜名湖一周乗り比べてみての感想です。まず硬さからですね。よく海外のレビューで硬くてアマチュアには勧められないみたいのがかなり最初でしたと思うんですけども、レビューの最初の方ってだいたいラピーで CLX とのセットでのレビューがほとんどだったと思うんですよね。で今回。 アルピニストとターマック SL7 の組み合わせで乗ったんですけども、まあ、正直全然硬いっていう感じはなかったですねだから多分ラピーで CLX が硬いんじゃないのかなっていうような予想をしてます ど, どうですか乗って硬さに関して硬さに関して言うと入力に対してまあえー そうコーナーリングとかのああいったのハンドル操作の入力に対しても結構あのリニアな反応がするのでそういう意味での硬さもあったりとかっていう硬さがあるって言われるとそうなのかもしれないですけど僕は逆に応答性がめちゃくちゃ良くてあのそっちに驚かされているっていう。でもう一個硬さで言うと普通硬いバイクって疲れやすいっていうような印象があるとは思うんですけど。 も、もっといくらでも乗ってられるってぐらい、えー、そういったところを感じさせないのが。今回のターマックの S. L. セブンの凄さかなというふうに思いました、ね、逆に疲れないみたいな。疲れなかった。そうですね。あの、僕も、まあ、何台かこれで五台目ぐらいの。ディスクブレーキのロードなんですけど、最初にディスク乗り始めた時って、結構。そのフロント周りの嫌な剛性の硬さみたいな部分を感じたんですけど、今回の。 セブンとアルピニストの組み合わせで乗ってるとそういうなんかディスクの嫌な硬さフロント周りの嫌な硬さみたいなのは全然感じなくてリムから乗り換えた時に普通にスッと乗れるっていうか全然違和感ない感じで乗れたのがあるんですよねまあもしかしたらそのアルピニストがまあディスク専用の設計になっててフロントのスポークが結構普通のディスクのよりも本数が少ないんですよねだからリムのフロントのホイールに多分近い感じの。 設計になってるんですよね本数が短くてだからそれも影響してるのかもしれないけどあんまりそのフロントフォークとかあの辺の硬さみたいな嫌な硬さみたいなのは特に感じなくてま あ, あの欲しい硬さはあるんで上りとかちょっと緩斜面とかはすごい何だろうな入力に対してすげえ進む感じがして緩斜面はめちゃめちゃ進む感じがしたんですよね。 で SL7 が後ろになったらもう本当に焦がなくて も, もうそのままついていけるってぐらいの感じがありましたよね。<笑>で乗り高えっていうところでいうと乗り心地とかはどうだったんですか乗り心地。段差とかその道の悪いところはい道の悪いところとかのそういう意味ではあのさっきの疲れないに来るってことは結局そんなに意識せずとも越えれてるってことなんでしょうね。今回、まあ 乗り心地いいっていう意味では特に変な段差の突き上げとか細かい振動とかは、えー、普通っていうか特別なんか嫌な感じはなかったですね普通に、まあ、グランプリ5000の 25C で乗ったんですけどリムのベンジバイアスと比べても差が全然なかったですね、まあ、今までそのディスクのディスクブレーキのロードの方が正直、えー、1本太いタイヤで 同じぐらいの乗り心地かなと思ったんですけど今回のはターマック SL7 に関してはあんまりリムと乗り心地変わらなくてだからディスクの中では乗り心地いいんじゃないかなと思いますで次は、まあ、ハンドリングとか軽さとかその辺取り回しとかはどうですかまず普通のコーナーリングの時のその倒した入力に対して確実にキチキチキチっとしているのと。 あの応答性みたいな感じでって動きってそんなにハマイチなんでテクニカルロールがなかったんでそこは分かってないんですよね。で、えー、唯一あとやってるのがあのダンシングとかああいうのでやった時にやっぱりこれ軽さもあるんですけどものすごく入力に対してフッといってでその後もう一回振り返しみたいな振り直しみたいな時に動作も軽いのがスッスッスッって上がってる僕ね5ぐらいの 高でちょっとダンシングしたんですけどそれでも三十数キロ超えても加速していくみたいな感じのことができてたんでこれはすごいなって異次元だなっていうのはちょっとびっくりしたちょっとというかかなりびっくりした全く無駄入力の無駄がない感じがする、ね、すごい性格っていうかで僕なんかはその街中の信号街とかでこうすごくゆっくりになったりとかその止まってから出始めの時のすごいスローな、うん、ゆっくりな時の。 ファンドリングってか直進性がすごい安定してて、もう本当まっすぐ進むすごい低速でもまっすぐ正確にブレずに進むのがすげえなと思うんですよ。よその安定性で一本橋をススッと行けるみたいな感じとかあの、こちらが雑なことしなかったらもうまっすぐもう行ってくれるっていう感じは本当にきます。やっぱりあの応答性みたいなのが切ニやす。 いや本当にリニアすぎたらシビアになりすぎてものすごくこっちが神経質になったりする時ありますけどそういうのも感じさせないし本当にいい塩梅をこうやって く, ってってくてなんか平等良さがすごいそうでやっぱりなんかターマックだなって感じがすごいしたね思うあのターマックだなっていうのはどんな状況でも一番最ねベストな応答をしてくれるというかね 反応してくれるっていうところがターンバックだなあ。とか思って思。ちなみに sl5。いつも乗ってて、うん、そっからの乗り方だとどんな感じですか？<笑>いやー、あのー、やっぱり sl5 があのー、いろんな状況で乗るにはものすごくいいバイクだなと 思, 思ってたんですけど、うん、あのー、古く当然なんですけど、古く感じますよね？あのー。 やっぱり応答性も高いっていう思って買ったんだけど今回 の, の, の乗ると段違いだしなんか全部の項目が全部上回って底上げされてる感じ で, で, でなんだろうなもうでも本当はこんなに応答性とかリニアだとかって言 う, 言 う, 言うと本当はそんなにシビアに乗らずもっとゆったり乗りたいよって言ったところとかでもそんなんでも今回 SL7 できそうな気もするしあのゆったり乗ってもいいぐらいまでに。 なんかななってるぐらいあの懐の広さをあんかせ、ね、か, かされる感じは特にないよね。よく速いバイクだともっと踏めもっと踏めみたいにせかされるようなイメージの、うん、それこそ便利ジベンジ、うん、ベン便利なんかそうかもしれないけど<笑>、うん、それは特にないねゆっくり走っても良さが分かるっていうか、うん、全然これ多分アマチュアで別に速く走らなくてもこのバイクの凄さは分かるな、うん、もちろん速く走る人の方が凄さはもっと分かるんだろうけど普通に走っても。 多分多分誰が乗っても違い分かるよね、これ、うん、どう思うの、本当にでもやっぱり、ホイールが今回、アルピニストだったんで、あのベンジ、バイアスのほうは、まあ、CLX の64だったんで、さすがに平坦は、ベンジの方が速いなって思って<笑>いや あ, あ, の あ, のあのシーンはあの踏んだのもありますしあの、僕は行けるんじゃないかなと思いますけどね。 こ僕は、うん、直, 直進でもいけるには、まあ、ホイールの差っていうのは絶対ありますけどねで も, でもなんだろうなフレーム的に空力がすごいなって感じは特にあのターマックの方はしなかったけ ど, ど う,、うん、そうなんかねとにかくまず乗って思うのはやっぱ振りがすごい軽いもんねこのハンドル周りの振りが軽いし、うん、ダンシングめちゃめちゃ軽いしペダルの踏むのがまず軽いもんね。目、うん、とかその そう何そももが軽い感じはしたよ、ねそうね、だから疲れないっていうのに言っちゃうんですけどそれもそうだし変な振動も来ないしっていうこと で, ほほどで結局疲れないね、うん、あのまあほんとにアルピニストのとの組み合わせっていうのがもしかしたらあるかもしれないけどラピードだったら硬くて疲れるっていうのはあるかもしれないけど、うんうん、アルピニストだとなんか。 結構優しい感じだよね、うん、本当優しいけどちゃんとスパーッと行きたい時はビ、うん、ルムももちろん出るし本当に よ, よ, くできてよくできてるというか当たり前なんですけどさすがって感じ、うん、で時代の進化をだから SL ファイブとか乗ってると感じますね56年やっぱり違うなって感じしますねあのやっぱり出始めのディスクブレーキのロードはやっぱり癖があったような感じがするんだと思うけど、うんうんうん これれは本当ににリムから乗乗りり換換ええても自然に乗り換えれるよね、うん、で軽さももちろん軽くなっててあのリムとの差がほとんどないんで、うん、そこもあるかもしれないけどそのフロント周りの嫌な剛性とかもないし乗り心地が悪いっていうのもないし、うん、で重くもないしってことでそのディスクブレーキのネガな部分はほとんど感じないもんね、うん、これだと。いやー僕直線だってこれ速いと思いますよね。うん まあホイールの違いはあったりするとは思いますけど、うん、でも今回の乗り比べてやっぱベンジもいいなって思った<笑>ベンジも乗りやすいっていうかやっぱ速いなっていうのは直線は直線っていうか平坦は速いし楽だなっていうのはちょっと再認識しただからこれ SL7 はやっぱりラフィーデとかあるいはク x の64とか履いて乗ってみないと本当の実力は分かんないよね アルピニストだけなんでまあ多分土ハとかの性能はこういうことは言えるけど直線はまだ本当の SL7 を僕らはまだ知らないのかもしれないまああと僕らもこれまだ<笑>ね浜市まあアップダウン多少はありますけどどちらかというと平坦で風が左右されてるみたいなところなんで も, もう少しこういう今のコイルで行くんだったら昼、ね、ちょっともう少し登ったりしてもよかったかもしれないですけ、ね まあこれから乗っていくっていうのはあるんでそこら辺は試していかな小指によって多分ほんといろいろ変わっていくような気はするんでいやでも基本的には素晴らしい車内ですよ<笑>びっくりあの3本ローラーとかで乗るとすげえ良さが分かるんですよ ね, ね3本ローラーってもう全く空力は絶対関係ないしなんかほんとに多分剛性感とかペダルの周りとかが はっきり分かるんだ、けどあのタイヤの接地感とかがだかだらなんかすごいね、やっぱ踏み込みが軽いよね、うん、3本ローラーで乗っても、すごいペダルが回る感じがする、それはもう、誰が乗っても分かるぐらいの差がある、の, あの基本性能がすごい高いんじゃないかな、合、ま、成、あ、がちょうどいいのかな。